Nyt kävi vähän huonosti. Kuka tee on? Omoe. Ja mistä ne saa nää kaikki aseet ihan oikeesti? Japanissa on toimiva ase koto.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 俺本気で島野 の, の兄弟に成し付けてお前を登場会に戻してやる気だったんだよだけどお前は牧村誠を殺せなかったまあまあまあ百歩譲ってそういうこともあるかもな 俺もガキの頃足の折れた文章を拾って帰ってきたことがあんだおふくろに内緒で必死に育ててさ確か名前は豆太郎だったかな動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛 か, かったな だが親に嘘ついたのがまずかった兄やさんパハユットある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね子は親に逆らえないってなガキのくせにリチなやっちゃ <笑>律儀ねえまあ確かに俺は素直でいい子だったよ親の前ではなあ<笑>次の日その猫を殺してやったよああコストえら でも、その前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとなあの泥棒猫蒼天堀じゃ見ない顔だったなもしかして真島ちゃんの古いお友達 知らんわなやつ、mm -hmm.。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あんな小娘に一体何の価値があるのや。や知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。<タッ>ああ、たぶんにさく。<タッ> 真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな俺が兄弟から聞いてる話は兄弟そしたら女殺せっちゅうのは島野の島野の親父からの命令なんかそうだからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよなんで親父は俺にやらせようとしたんやさあな それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ。せやけど、気になることはあるんやつは女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは、西谷も同じや。んちょっと待って。西谷って。 グランドダーれたタキジンカイノ西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきたあの子を殺すつもりやったらそないめんどくさいことはせんやろ西谷が別の死体を用意おかしいな初耳だなだからイリバスティっィアラクル西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かったってことはやつら来るかもしれないな ありうる話だ、まあ、どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか確かに西谷らしい手口だなそうなりゃ西谷を叩いて女の居所を履かせたいとこだが殺にしょっぴかれて今頃留置所かいや西谷はなくても組員もいろいろ知っとるふうやったお前は なんも分かっとらんあの女の価値をはあそしたら組員からたどれ基人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる確か3階だったはずだ分かった真島ちゃんさ西谷のこと以外に 俺にもしも何か隠しシゴとしてたらコロスイタイナルワカテキタネマジマチャミストワスキやった なに いかが何 ミろ様、ご機嫌いかがでしょう<スープ> トビ。 パーカーを開けたら。 は<笑>いはいまはい。はいはい この日「きみがサンシャイン」 輝け サ, マーーーサンシャインン君が歌う姿がセクシ<笑><笑>いい判断してマーやで あっ right you Tää on saanut ihan täydellisesti mennä. Mitä se ei tämä yhden pisteen pienempi? Goodless on itse. Ja pääsit se tasojaan. <töntilä> Hai! Hmm. <töntilä> Hähä, <laughs> vaimuutti lapset ja lähti Möh, <hah> on ihan mahdollista Okay. 啊谁敢当我个朋友了 は earth...、uh... いえっえっえっえ 次回でお会いしましょうマジマなんでおめえがどうマキムラマトはどこへは何言うとんねんおあれ俺んとっ か, からあの子を盗んだ男あれは西谷のお仲間やろ今あの子はどこにおんねん 何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねえ、道聞くみたいにフラット入ってきよって。わしら、極道やで。なめんのも大概にせよ。そら、拳で聞けっちゅうことな。お前らもう何べんも俺に負けとんのか。結果、わかりきっとりや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか。 <笑>どっちやねん。知っとっても知らん。でも生きて返さへんではれ。我、はあ、こ<笑>れひんやっちゃだめだ。しゃあない。ほんならこの際知っとること。全部履いてもらうぜ。 ほいやくらおのぞみ通りこぶで聞いたるでまきもらまことは今どこにおるほほんまに死 し, しらんのやほんまかほんまやわしら今までずっとあんたがあの女をもってると思っとったんやせやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や 西谷の仲間ちゃうんかカ。お親父の仲間やったとして、俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的もほんまや聞きたいことがあるんやったら、親父に直接聞いてくれや。西谷はニにしょっショッかれて、流置所やろが。せやったら、あんたも流置場に入ったらえんや ふ, ふざけとるのか ま、までふざけたえんってビリケンさんに頼んだらええねんビリケンそうや、ビリケンさんちゅうケーや親父の窓口になっとる人で頼めばこっそり合わせてくれるかもしれへん賄賂でも渡すっちゅうろそれはビリケンさん次第や誰でも会わせてくれるわけやないけどとにかくビリケンさんとこ行ったらええいつもビシャモンバシのところにおる ああ、これで拉は終わりだ。もしその言葉信じたろ。西谷がもなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。脅されて口悪いような組員やからや。 On ihan syy, syy minkä takia niin kuin ei kerrota alaisille. Kutsut, karu ja kuzeskaan. Hähä. Kanbensäjä, Mosee! Antaa... Mosika sitte <tos> Biriken san ka? Hmm? Darrea, Anja. Oreva Majima Goro, tjumon ja 本当に頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いてのうんー俺はどうしてもやつにおうて聞かなあかんことがあるんおめえは西谷のなんやダチか俺はダチやあらへん西谷の敵バリバリの敵<笑> 敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うかダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ西谷は用心深いやつや嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしねうーん潔 い, いさげんやなせやけどそれだけで 牛車案内したろとは以外んで。分かっとる。何本渡せばいいんや。いややな。今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。マジマうたな。ちょっと一杯付きようてくれるか。あ, あ？やな変わった。<音声> ちょうど江戸に、ほら、船も来たしな。ラかし、私はびでしするんか 津島裕太な、お前にしたいの何や。さっきも裕太やろ敵やって。酔っぱらっとのか。<笑>敵にもだめだよ。いろいろ。ほんまに殺したいと思う敵もあれば。 立場が違えばダちになれた敵もあるやろ西谷とは太田ばかりやあいつのことはよう知らんあんたは奴を振るから知っとるんか古いもなんもあいつがガキンゴロから知っとるわはぁ、あ、西谷はどんなガキやったんや万引きのうまい赤ちゃんでな<笑> 幼稚園に入る頃にはすりと起き引きも覚えとったの。小学生でカツナギ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや想像通りやな。やその調子でいったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんだ。やつが高校の時やったな。 えらい飛び級やなうんそやけどデカのあんたがなんで備えのなやつの窓口なんかしとるんや、うん、ななにやおいどないなっとるんや遊びに付き合い言うたやろう ど<音声>どこへ行くんやサンズの川底やサンズの川底?」<音声>。<音声> なんやここは何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんやあんたがまあ、金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな、ね、正式な名前はあらへんが知ってる人間はここを三頭の川底と呼んだる縁起でもない名前やなそら縁起なんてあってたまるかいな なんて言うてもここは罪人の処分場なんやがるな。 裁かれへん罪人が5万ドル証拠が1個もなくて立件できなかった殺人鬼政治の都合で公にできんテロリスト、uh -huh. 世界中のそんな奴らをここに捕らえとるなんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたらシャバに戻したるっちゅうだろうルーラー一切無用や卑怯な手使おうがあえて殺そば構わう そしたら死に物狂いで戦うやろけどどんな奴でも毎日戦わせてみまず一年はもたむ罪人同士で死刑を執行させおうてるわけよケス罪の償いと世の平和のためやまあ、この観客は何やねん<笑>命がけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもやない どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもいい何が罪の償い金もん滅多なこと言うもんやあらへんしがない刑事のささやかな副業やん少ない刑事のささやかな副業やん俺をここに連れてきたのはなんでや<笑>実はここんとこを罪人のカープレが代わりばえせんでな勝負がマンネリ化しとそうなれば賭博の上がりも寂しないな<笑><笑> いやーお前さんが試合盛り上げてくれたらええー、てこいでになるやろな俺に出場せいよな何も1年間戦えようんやないほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんだよしたら留置場の西谷にも合わせたんでよあんたみたいなクソなデカめったにお目にかかれるもんちゃうなせやけどこの胸クソの悪さを リングの上で晴らしてきたるわへ<笑> え, えじやそんかわり三人勝ち抜いたら必ず西に田に合わせるんやでああ約束してあるほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたるああええで三人勝ち抜けばええんやったな<笑> そう、簡単に行くとええけどな。さあ、それでは、次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ。死体を跡形もなく食べて、証拠を消した連続殺人鬼。ジンジャーチャップマン。ジンジャー。 対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの神聖罪状は謎に包まれた赤岩の男マジマ 戦でまさかの大勝利だーこれは次の試合にも期待がかかります。それでは早速まいりましょう。次に登場するのはこの男患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人人 島五郎果たして2連勝なるかさあ時間無制限ルールなしレデー 展開に、会場は興奮のルツボト化しています。しかし謎のルーキーの回心力も残念ながらここまでかもしれません。そう次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の暴殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。 の川を渡ることになるのは一体どちらだ時間無制限ルールなし 私はほうぺた。 マジマ 言う腕やなこないに盛り上がった久しぶりやどうや今度からちょいちょいリングあめてくれへんだ。金は払うで俺は高いで嫌 や, やなお金の話ばっかりそないなことより言われた通り参照したいんあんたの約束は守ってもらうん分かっとるついてぎ。い